2022年4月、東京福祉専門学校に IT 医療ソーシャルワーカーが新設されます。キッズコネクションは IT を利用した福祉のプロジェクト学習に協力しています。東京福祉専門学校のチャンネルでキッズコネクションが紹介されています。この動画の概要欄からご確認ください。